そう、科学でね、もう小さい、あの辺お手頃なんが多いと思いますね。お、すごいこの、ま、これ盆栽ですよ、盆栽界のね。<笑>こんなん、ね、ちゃんと手、目切りもちゃんとされてます。あの有名なね、大隈重信さんが大事にされてた。横立ちますけ、ね、ど、これだけ、<笑>これだけ大きいです。で す, す,、ね、すごいですね。見ていいですか。<笑>いこんな庭木の順番で。 やばすっげえでこっちちょっと見てくださいこれこれ分かりますこれ一本の庭木なんですよこれ全部<笑>この枝枝。<笑> ここああのま高松盆栽の中でも木梨町の方の名園というか、ねまあ、素晴らしい木がまあたくさんあるまあ神高精進園さんなんですけどこれ、はい、ちょっと年下のね男の子がまあ五代目で、はい、まあそういう盆栽すごいのがちらほらあるんですけど、はい、そうですねまあすごく高価なのもありながらまあ手頃なのも数多くう写ってるだけでもね数がね多いんですよここ すごいっすね、これ自動管理でね、うもう小さいあの辺、お手頃なんが多いと思いますねわ、すごい こ,、ま、これ盆栽ですよ、こういった貝のねよくまあ、これ管理できてるなと思います、ね、すごい、こんなんやっぱ、ご読まずのこのサイズっていや、すごいと思いますうわすげえ。うわ すごい手入れ大変で目の数何個あるんだっていう ね, 本当ですね<笑>でこの辺にも五葉松とかねふっと何気なし写ってる五葉松でも置いてる五葉松でもねこんだけねしっかり枝が落ち着くまでは本当何十年かかります単にこのサイズの五葉松っていうんじゃなくてここまで落ち着かせるためにどれだけ手間暇が正しい手入れが何年いるんだっていうような感じなんですけど。 このの名名品品、ね、れてて、ね、ていいいす。す。ん<笑>何本かねちょっと写してみてもらったら分かると思うんですけどちょっとね。まあ 盆栽の大事なねこの持ち込みの古さまあその前まあ幹もすごいんですけど、うん、触りますかね触りますーねーすごいね高いですよ僕も僕186センチありますけど<笑>こんなねちゃんと手めき、えー、りもちゃんとされていますここの空間の木がなんか特別ってことですか特別特別もうそうですねこの辺高松盆栽全部合わせた中でも このスペースはかなり特別な空間ですね。えー、これ一般の人入れるんですか？まあ演さんの許可さえいただけたら入れます。なんでここは来たら絶対来た方がいい。ね、高松来られたらここの随法殿の中に入れたらかなりうわっとこう驚きがあるんじゃないかなと思いますね。これだと思うんです。この大きい黒松、これあっち向いてる。そうですね。こっち向いてる 大隈重 信, あこれが大重信居合ののの黒松あの有名な、ね、これが大隈重信さんが大事にされてた入らない<笑>大きすぎてちょっと横立ちますけどれ こ, こ, れだけこれだけ大きいということ。 大河ドラマのね、鈴木貞一さんの話の時、大熊重信さん出てきてましたけど、はい、あの人が持ってた鉢らしいです。これ植え替えするにしても大変だな。いやもうめ切りだけでこれ一日かかりそうな感じですけどね。そうですね。一日終わるかな。ね。これじゃあ樹齢だとどのぐらいなんですか。いやもうこれ多分山鳥なんで、もう何年だかわかんないぐらい。 100年じゃ効かないと思いますね、まあ、100年じゃ効かないそうですよ ね,、うん、ね200年とかもっと200年以上は行ってそうな気がしますちょっと演習さん こ, こ, こ, こ, これいいですね好きなん今見てめちゃめちゃかっこいいそうで目は、ねね、<笑>ちょっとびっくりしたなこれが自然の中に生えてたのを 何十年と手入れするとこうなると言うんですけどこの素材がまずなかなかないでしょうしうん、ねうんねまあ、こんだけいい盆栽だったらねどっかで売るチャンスはあったと思うんですけど多分売りたくなかったんでしょうね。はい、もう自分のやっぱ宝としてこの神高正常さんが大事に持っておくということをしたこれも綺麗ですよこれ。 このうねりとこの迫力<笑>、これすごい、ね、これすごいです。いや、素晴らしいな、ここも久しぶりに入りますけど、いいですね。<笑>いや、全部やばいですよ、これ、ねまあ。これも面白い木ですね。ねああ、これ、あこれ赤松、ああ、すごい。すごい。支えてるじゃないですか、す先端の。自で。本当です、ね。これもできてる。そうですね。自分で支えてますよ。ちゃんと自分で支えてます<笑> 多分まあ瀬戸内海の島とか中心にああそういうあんまり人が入らないところにあった木、ね、これ赤松ですけどね、うん、こここれ赤松なんかは瀬戸内海の島ではないかもしれないまあ、ひょっとしたらそうかもしれないですけど、うん、まあどっかの山鳥ではもう間違いないです、ねうん、な人口ではない絶対に自然の中こういうのはねこういうのはもうあの人口ですけど、うん、それでも多分樹齢 ああ7七8 0年は経ってるだろ う, うこれでも川昭が素晴らしいこの黒松すっごいな<笑>こういう川のね黒松だとやっぱ迫力感じられていいですよ ね, ですねいやこの瑞鳳殿の中の木だけでもね年間の定例の数結構すごいと思うんですけど、ねですね、これプラスアルファいっぱいされてますからえ何人ぐらいで管理してるんですか 多分今3人ぐらいでやってるんかなねける相当仕事一生懸命されてる方なので、ね、休まずやられてるとすごいな普通に一個一個見ていける本当にねこ れ, これ小さそうですけどまあまあサイズありますけどこれにしてもすごいですねこ れ, いやこれは綺麗。本当にこれ直感になるんかな直感になる 直感じゃないですかな。薄模様かな。とにかくね、あの、この銀厚房小松あの、僕も時々動画出しますけど。はい、芽吹きは家とはいえね、ここまでにしようと思ったらん、本当にすごい年月かかります。ここに価値が、枝にもしっかり価値が。なってますね。これでも、つ、次なんです、ね。次なんですよ。この最初は一目なんです。多分お箸ぐらいの黒松に。 五葉松の芽を1個継いだとこから始まって多分畑でね何十年か折ったと思うんです太らすためになるほどで鉢に上がってからでもまた何十年と経ってこんだけ綺麗な枝になるとすごいエジからだが、ね、<笑>今回ね盆栽のフェスタがあるんです、はい、多分そっ お店に並べられるも、この辺なのかなという。値札付いてるのもあります。気になりますね、値札。これも古いっすね。そうです。この 辺, ね, こ ね, この辺ね、サイズってごろですよね。そうですね。この辺のお手入れされて出されるとは思うんですけど。黒と錦松。寿とか。寿子よ。 お手頃サイズではありますけどしっかりしたね技術の方が作られてるの で, で、ね、小さいながらでもちゃんとできてるいる、ね。曲が付いてるんですね、うん、やっぱりねあとみんな古い、はい、もう皮切ってるやつですね。そうですね結構古いですね。うん。うん、ちょっともうね1000ぐらい。<笑>ここの園主さん、はい、ちょっと恥ずかしいガリヤさんなんであの出てないですけどあそこだね今も仕事ちしてますけど。はい<笑> <笑>一生懸命仕事されてあ、心拍ねこの辺の心拍もの、ね、この辺はね生産物なのか出てきそうです、ね、あ臓器も結構作れそうすケイさん心、心拍はこれ作られてるんですかあここの生産物だそうです心拍も結構なんかすごいのありますよ、うん、輸出ができちゃうから心拍は今、値上がりすごいですね でもやっぱり。あの側にも手頃な小さいの。手頃なやっぱり。一応 ち, ちょっと大きめで、こういうのもね、綺麗ですよね。そうなんです。すごい、すごいです。量が、量が。これ、やっぱ、生産地であの、ありがちなんですけど、皆さんね、数すごいんですね。扱ってる数が。 うちでもね、鉢物が三千八とかね、畑が全とか、なんかそんな数字出しますけど、うんうん、数がね。うんな手ごああ、手頃、ああいう、あうところ。手頃に見えないですよね、あんまりサイズが手で。サイズが手頃で。サイズが手頃値まあまあいろいろ。値段は結構しそうですよね<笑>、パッと見の。作りを見ると、ね。何気なしに並んでる松でも、ちょっとすごいですけど、ね。確か、ね、に。 まあ普通に素通りしてますけどいやもう多すぎて結構あのいやかなりすごいですこねこの辺も名品もこうありすぎると普通に通り過ぎちゃうような一<笑>本どんとあるだけでもねすごいですけどねそうですねまあねまあお、ね、値段はまあまあまあでもすけどでもまあネット販売とかに比べたらちょっとね遠方から来られる方でももしかしたら交通費は出るぐらいの値段かもしれないそうですね すごいです、ね。針金にね、針金かける自信がある方はこの辺は良さそうです、ねうん。いや、これ管理するのすごいな。いや、本当すごいす。これでね、ここまででもすごいんですけど、はい、ま, だまだあっち に, <笑> ま, だっちに ま, だまだある、まだある。なんかもこの小さいサイズでも。 しっかり枝ができてね、なんか世界ができてますよねそうですねーストーリーを感じれるようなこの木 の, この状態のいや、マジです。奥の奥、あれ心拍ですか心拍もありました、ね。あのでかいのあ あ, れあ、あれ心拍かもわからないです、はい、これちょっと見ていいですか<笑>いやこんな庭木の心拍やばすげー いやも う, 中中に入ろうっ、はい、サイズわかか<笑>すごい<笑>、えー、もっとありませんわすごい心拍の中に初めて入ったこの枝がこうグワーって、うん、裏側。そう 自然に、うん、まあこの辺はね、うん、どうなんだろう、開けたのかな。でこれにシャリ入れてるってことですもんね。ね。すごい。<笑>っごいでようみたいなここ水だ。水張ってる。ね、湿度溜まってるんでしょうね。張ってええー。続き。乾きやすいのを置いてるのかな。これすごいですよ。この小さいですけど、<笑>僕の手の大きさと比べると、これぐらいのね。はい すごいですよね。これすごいです。これ何十万じゃ買えないです。お、う、題、ん、は遥か超えてます。はるかに。はい、あああかに<笑>この辺なんとかなん い, いやでもすごいありすぎてもう。県 外, 県外ゾーンみたいな。何これ。これは黒松、ね。黒松。これは 鳥かな、ですよね。で、こっちちょっと見てください、これ。これ、わかります、これ、一本の庭木なんですよ、これ全部。この枝、<笑>枝。土俵入りっていう名前がついてるんですけど。あの、あの木が全部、<笑>あの、あそこから、えー。これ、手入れするの大変だと言ってました。 だって入れないじゃないです か, か ね, ね。どうにかしてなんか隙間作ってますね。時々ね人が入れるそうな。あでももうすぐもうすぐ選定時期なのかななんか大変。ちょっとこのなんですかボリュームで一本の動画にするのもったいないです、ね。よ、はい、<笑>すごいですよ。三<笑>本四本撮れるな。そうそうそうそうやばや。でももう一番歴史のあるまあすごい盆栽園というか。 枝の手入れだけでもすごいですけどこの枝をこう維持するっていうのが伸び伸 び, 伸びてるところを取りたいですよ ね, ねでもうわでもこれ全部根か根、ね、じゃない幹が横に倒れてるような幹もどうなってるんだっていうような幹です、ね、そうですよね<笑> すごいです。ええー。本当に。まあまあ、ね。これね。家一軒分ぐらい広さありますから。<笑>この枝の。広さの家があったら、まあまあ広いですこれはやばい動画ですね。これはちょっと。やばい。<笑> 土俵入り手を広げて、そうです、土俵入り土俵入り<笑>ありがとうございます<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>いやい感じで谷がびっくりした、本当に本当ちょっとどっかカメラ向けるだけすごいなって言ってしかないんですよねこれどうかなって思ったらすごいなみたいな、ね、<笑>いや、マジですごい普通、追いつかないそうですでね。<笑> 動画に出てくださいって言われても、その時間惜しんで今作業されてます。<笑>あ、さっきのね。名物松土俵入り、ね。さっきの黒松庭木の。はあはい。こんな影にもあるけど、これもすごいですよそ。そうですね。これもいい木ですよ。置き場所がないから、ここあるのかなっていうぐらいな、うん、でもいい木があるっていう。これも値段書いてますね。五十万円。五十万円。 人買い買に来るんでしょうね、ええ、従者ささんんかな従者さん来られます ね, さんですよね、うん、で持ち込みが古い盆栽多々ありましたけど<笑> そ,、ね、それはやっぱその売ってないからあるっていうことなんで、うん、なかなかそう簡単には売ってくれない信頼を勝ち取ってくださいと、ねうん、じゃあ僕は売ってもらえない売ってもらえない<笑> 木梨の、ね、もう名園中の名園の神田しおじえんさんに来たんですけども多分今の動画で取りきれんぐらいまだまだねすごい木が隠れてるだろうなと思いますなのでまあ盆栽の里のフェスタ10月22日23日ありますけどもまあ、そこでねまだまだこういろんな盆栽見たいぞと高松来たからにいいも見たいぞと思う方はね是非まあ神田しおじえんさん来ていただいたら結構驚きの盆栽園だと思うんで是非是非お越しください。はい 撮ってて思ってたんですけど、はい、違うチャンネル撮影してるみたいです<笑>ちょっといつもの盆栽 Q さんとは違う感じで、ね、からしかも僕が喋ってるんです違うチャンネルでやってる人間がしゃべるみたいな、ね、さっき話で出たんですけど、はい、持ってく商品をちょっと迷ってるあそうです、ね、っていうお話だったん で, で、ね、もしこんなの持ってきてほしいっていうのがあったらコメント欄で書いてもらえると。 今ちょ掛け合わせで撮影したみたいな感じですけど あ, あそこに映ってたらこんなの持ってきてほしいなみたいなのがもしあれば ね, ねコメント欄を書いていただいてね。はい、でそのコメント欄がありましたら僕が園主さんにお伝えするので、はいはい、もしかしたら持ってきてくれるかもと、はいまあ、なければないであのもうこの現場に送るまでもね、温、は、泉、い、の外からもう15分もあれば着くと思うので、はいまあ、直接お越しになられてもいいと思います。はいはい 以上です。<笑>僕の決め手れば今言おうと。いやしました、ね、ちょっといいいい。い<笑>一回言ってもらっていいですか。僕のチャンネルの方は盆栽からしたらもったいない違うなはいまあ、以上です。はいありがとうございます。<笑>はい